はい、えー、骨盤調整講演ヨガトレーナーの村井幸子です。こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みだったり、尿漏れとか、下腹ポッコリとか、じわじわ太りとかの原因になる骨盤定義をね、今日、腰痛改善の ストレッチをご紹介していきたいと思います。腰痛改善と、あとは骨盤の高さですね。骨盤の高さがね、こっちが高かったり、こっちが高かったりっていう方いらっしゃいますよね。ウエスのくびれが違うような方の改善に役立つストレッチをご紹介していきますね。はい、それではいきますね。じゃあね簡単です。寝転がりますよ。寝っ転がってですね。 えー、っと、じゃ最初、右足を左足のももの上に深くこうやって引っ掛けます。椅子に座った時にね、足を組むような感じです。そしたら、下両方の足を持ち上げて、左の足にこうやって、くるっと、足をふくらはぎにかけてしまいましょう。ねで。もしこれがね、かからないっていう方は、この横に置いたままで結構です。かけてる方はかけたので、そのまま足を下ろしましょう。 そうですね。膝がね、90度以上になりますよね。もしね、あの足引っかからない方、このグラフで、ね、こうする方いらっしゃるんですよ。ちょっとこれだとあの効き目が良くないので、膝は90度以上ぐらい開ける感じで床に置いていきましょう。こうやってね、ふくらはぎに足引っ掛けてると、多分90度以内にはならないと思うので、そのままストーンと足を下ろします。で足の裏はついちゃっていいです。はい、そしたら両手を真横に。 伸ばしていただいて、はい、そしたら、天井を見ましょう。で、息を大きく吸って、吐きながら、ゆっくりと両足を左に倒します。右のね、肩が床についている状態でいきましょう。はい、吸って、ゆっくりと戻ります。これ10回いきますね。口から吐いて、 5カウントでぐーっとねじりきるようなそんな感じ。で、吸いながら5カウントで戻りましょう。このぐらいのスピードですね。さ吐いて、そう。息吐き切った時に膝がストップするぐらい。で、吸って、 4吐いて吸って5をいて吸って6吐いて 吸って8吐いて腰がね気持ちよく背中のちょうどおへその後ろあたりですね伸びてるのを感じましょう吸って9吐いて 吸って。十、吐いて。吸って。はい、そしたら、ラスト、下でキープしましょう、吐いて。呼吸は数拍を普通に続けていいです、そこでキープ、十、九。 8、7、6、5、4、3、2、1、0。吸いながらゆっくりと戻しましょう。はい、そしたら足組み直しますね。左足を右足の上にしっかりと深くかけていただいて、右足持ち上げて、ふくらはぎに引っ掛けます。引っ掛からない方は足横に、ふくらはぎの横に足揃えていきましょう。はい、そしたらそのまま足をストーンと置きます。膝し、膝小僧。 膝のここのね、角度は90度以上は開けるようにしておきますね。はい、そしたら息を大きく鼻から吸って、吐きながら、両足を右に倒します。左の肩が浮かないところまで。ここのね、ちょうどおへその裏あたりの背骨のすぐ横の筋肉、そこがしっかり、えー、ね、ツイストされているのを感じていきましょう。はい、それで5カウントぐらいで戻りますね。吸って、 はい2回目吐いてはい吸って3吐いてしっかりとねじりますよ吸って ゆっくりでいきますね。四、吐いて。吐き切って最大限にねじる感じ。吸って。五を吐いて。吸って。 6吐いて吸っ て, 7吐い て, 吸って はいて吸って、はい、吸う吐いてゆっくりいきますよ。体全体の力全部抜いて吸って。 はい、ラスト10吐いてはい、吸ってはい、そしたら下でキープしましょう。吐いて、しっかりおへその裏ぐらいのところですね背骨のすぐ横の筋肉ねじれているのを感じて、10、9、 8、7、6、5、4、3、2、1、0。吸って、ゆっくりと天井に戻りましょう。はい、そしたらこれ、あともうワンセットやっていきますね。はい、そしたらもう一回右足かけていただいて、ふくらはぎに引っ掛けられれば引っ掛けます。引っ掛からない方は横に沿わせていきましょう。膝の角度は90はい、そしたら息を大きく吸って、 吐きながら両足左に倒します。1、2、3、4。吐き切って最大にねじってる感じです。はい、吸って戻りましょう。1、2、3、4、5です。これをあと9回やりますね。吐いて、おへその後ろぐらいの筋肉をしっかりと保護します。 吸って吐いて、はい吸って、四、吐いて。 吸って5を吐いてゆっくりいきますよパターンといかないでゆっくりじわーっと最後まで丁寧にねじります吸って6吐いて 吸って七、吐いて、吸って八、吐いて。 吸ってお尻もねすごくしっかりと伸ばされてますね吸う、吐いて吸ってはいラスト10回目吐いて吸って 最後倒してキープしましょう吐いて倒しきったところで普通に靴泊続けていきます1、2、3、4、5、6、7、8、9、10吸ってゆっくりと膝頭天井に戻して足を交代しましょうはい、そしたらこれラストですね左足を右の足にしっかりとかけて ふくらはぎに引っ掛けられれば引っ掛けちゃいます。引っ掛なかる中やった方は横に沿わしていきましょう。はい、そしたら息を大きく鼻から吸って、吐きながら、両足を右に倒します。ゆっくりね。で、吐き切った時に一番最大ねじってる感じ。はい、吸ってゆっくり、戻る時もゆっくり戻りましょう。はい、はい。 ゆっくりはい吸ってはい三、吐はいで吸って 4吐いて吸五をはいです。吸って 六吐いて。吸って。七吐いて。吸って。 ステ て, 吸って 10吐いて、はい、吸ってえそしたらキープしましょう吐いて両足同時に右に倒してであと呼吸の音を聞きながらキープしましょう109 八七六五四三二一。ゼロ、両膝ゆっくり天井に戻して。上の足を下ろしましょう。はい、そうしたら、両膝ぴったり揃えたらままあ、左右の床に。パターン、パターンとしていただいて。お尻と腰をほぐします。はい、それではゆっくりと起き上がげ。 いきましょう。はい、えー。いかがだったでしょうか。えっ、ー、とね、ねじったり、朝起きる時に腰が痛かったりっていう方は、あの、ぜひね、この2セットを毎日1週間ちょっと続けてみてください。えっ、ー、と、わからなくなったらね、かけてる方の足と反対の方に倒すっていう風に覚えてていただければと思います。はい。えっとね、骨盤低筋トレーニングは、まずは、 骨盤の歪みをとって姿勢をきれいにしていくとねあの骨盤定規と横隔膜が連動して動くようになるのであのとてもね骨盤定規トレーニングにもう24時間日常生活が骨盤定規トレーニングになっていくので姿勢を直していただければと思いますはいそれではまた